ははいどうも皆さんこんこ ち, ちです、えー、はですす今日ね新「エヴァンゲリオン」劇場版見てきましたということで、えー、まずちょっと一言言わせてくださいよ最高でしたこれはもう見て間違いなしはいということでね、えー、本日はネタバレなし感想やっていこうと思うんですけども、えー、僕今回初回の上映会で「エヴァンゲリオン」見たんですけどもめちゃくちゃ人が多かった。 びっくりしたんですよ。あの、僕、鬼滅の刃もね、初回の上映で見に行ったんですけども、あのね、その時よりも初日は圧倒的に多かったです、今日は。もうほんとびっくりしましたね。こんなに人いるかっていうぐらい熱を感じたし、やっぱエヴァンゲリオンって本当にたくさんの人に愛されてる作品なんだなと、え、思いました。でね、映画終わった後ね、10時ぐらいだったんですけど、これパンフレットの列っていうぐらい人並んでました。めちゃくちゃ人並んでて、いや、これはちょっとね、初日に関しては鬼滅超えたな うん。で工業収入的な話で言うと100億円は硬いなと普通に思いましたはいということで、えー、早速ね感想やっていこうと思うんですけどもまあねネタバレなしなんで結構きついんですけども内容に関してじゃあちょっと行っていきましょうか内容はですねもう本当にね素晴らしかったですね前回の Q でものすごくこうぐちゃぐちゃにされたじゃないですかこうなんかわけわかんないような感じにされたんですけどもそれをもうこんなに綺麗に回収するか っていうぐらい前回「Q」で貼ったような伏線だったりとかその前の映画とかで貼っていた伏線っていうのをこんなに綺麗に回収するかっていうぐらいもう本当にスッと回収ししていきましたねでこう全く分かっていなかった情報っていうのも全て明らかに なっていましたもうそこがね本当にね何て言うかね見ててね気持ちよかったですまあただもう全部の情報をしっかりこう理解していくっていうのはねちょっとさすがに1回見ただけではちょっとまあ難しかったかなっていうのはあるんですけどもまあ2回3回と重ねていくうちに、まあ、より理解できていけるんじゃないかなと、えー、そういう作品なんじゃないかなと 思いましたそしてねこれすごいなって思ったんですけどあのキャラクターの個性っていうのがものすごく生かされていてもう言動全てが「あそのキャラクターらしいなと」と例えばシンジくんだったら「シンジくんらしい行動するね」っていうもうなんか本当にシンジくんだねっていう変わらないねっていう最初からもう変わらないシンジくんだねっていうのがう本当にもうこう13年経っていますけどもあの13年経っても変わらない「エヴァンゲリオン」っていうのを見ることができす て本当に良かったですね。そしてね、まあ、あの、これといって でめちゃくちゃ感動するみたいなシーンは特にまあ、僕はなかったかなと思うんですけどもまあ、自然とこうなんか泣いてしまうような場面っていうのはまあ、結構あったかなとまあ、僕はもう4回か5回ぐらいは自然とこう涙が出てきちゃうようなシーンはありましたねまあ、そしてねあのー、セリフじゃなくて言動とかでなんか物事を伝えるっていうそういう描写がものすごく表現うまかったなって思いましたさすがこれはやっぱり庵野監督だなっていう 本当そこはやっぱアニメーションの良さというか、うん、まあま、新劇場版の良さなんじゃないかなと思ってます。もう行動一つで何かを伝えるっていうのがすごく繊細なね、なんか心の描写っていうのがうまかったですね。でね、えー、作画についてなんですけども、もうね、映像とか作画に関しては、マジで文句なしです。うん。マジで文句ない。本当にすごかった。あの、戦闘シーンに関しては、あの、ディズニーランドのスターツアーズを思い出した。マジでその、なんつうの、4D で見 見てないんですけど本当に何か 4D で見たらこれやばいなってい う, もう 4D で見てないのに 4D 感覚を味わえるようなもう本当にすごい戦闘シーンがもうぬるぬるで、まあ、これはやっぱ作るのに相当時間かけただろうな って思 い, ました、ね、いや、しかもね、やっぱ映像もね、もう10年とか経ってるとね、もうものすごく変わりますね。めちゃくちゃ画質綺麗でした。うん、あれはちょっとエグかったね。あとね、音楽良かったね。音楽。BGM がね、やっぱね、合ってる BGM 流すよね。うん、BGM がね、なんかね、やっぱ鳥肌立つような BGM 流れてくるんですよ。もうそれはなんかやっぱ世界に入り込めるというか、ものすごく良かったですね。で、あと、テンポ感 テンポ感っていうのもこう見やすかったですね。なんか早くもなく遅くもないっていう。なんかこう意外とスムーズに動いてくれて結構見やすかったですね。で、あと体感時間なんですけど、あれ2時間ぐらい確かね、上映されてたはずなんですけど、僕体感時間も1時間ぐらいなんですよ。もうなんかね、入り込んじゃってもう全然長く感じなかったですね。もう本当にまだ見てたいよみたいな。もっと見たいよって。 っっていう感じのところで終わっちゃいましたねあちょっともう2回目ちょっと早く行きたいなぁと思うんですけど。でね、エンドロールの宇多田ヒカルの主題歌がめちゃくちゃいいっす。あれ、ものすごく良かった。本当にいい。 なんかね、心にやっぱ染みてくるよ。あの、歌田ヒカルはほんとエヴァンゲリオンに合ってる。マジで合ってると思う。ほんとなんかエンドロール見てる時もうその音楽だけで泣きそうな人がね。マジでよかったね、あのエンドロールは。でね、エンドロール見てて思ったのは、ものすごく有名なアニメ制作会社がもうめっちゃ関わってるんですよ。まあ、例えばマッパ、u f o テーブル、A1 ピクチャーズ、スタジオジブリ。もうめちゃくちゃ有名な制作会社が関わっていて、で、その他にも有、 なね、もう会社とかがいっぱいずらーっと流れてるんですよいやこれはすごいなと日本アニメのまさに集大成みたいなものを感じましたでそのエンドロール見ててねもうやっぱねこんだけのたくさんの人がね関わってこんだけこう、まあ、やっぱ綺麗な作品でしたからちょっとやっぱもう回とといいいううかももあと10回ぐらい見に行きたたなと思いましたねもう今回の「新エヴァンゲリオン劇場版は」はとにかくもう見てて気持ちがいいです 本当に気持ちがいいですもうシンジくん頑張れってもう素直にもう本当に素直にもうみんなが楽しめるようなうん本当に気持ちがいい作品でしたねラストもすごく良かったしもう本当に心がねスーッとねなりましたねでね、えー、最後に、えー、この作品がね伝えたかったことは何かと僕なりにちょっと考えてみたんですけど、まあ、やっぱねあの最終回まで見て思ったのはこう当たり前の日常って っっていうののはやっぱり一番の幸せななんだなとえそういうのを気づかせてくれるような作品それを伝えたかったのではないかなとあ野監督はそれを「当たり前の日常は大事なんだよ」っていうのをあ野監督はえ伝えたかったんじゃないかなと、まあ、僕個人的にはそう 解釈しました、まあこれは人それぞれ、まあ、どう捉えるかは自由だと思うんですけど僕はなんか当たり前の日常ってやっぱり、まあ、当たり前だからそれにちょっと気づけてない、えー、そういうのを気づかせてくれる作品なのではないかなと、えー、思いました。ということでね、まあ、ちょっとねネタバレなしでやっぱ話すっていうのは結構難しいんですけども、まあ、これでね「あのエヴァンゲリオン」見ようかね迷ってる人がいらっしゃったらねもうぜひぜひの「エヴァンゲリオン」を見ようかね迷ってる人がいらっしゃったらねもうほんとぜひぜひアマゾンプライムで序、まあ、から見てねぜひ、えー、この「 新エヴァンゲリオン劇場版を映画館で見てほしいなと思います。僕はね、えー、ほんと今回ね、映画館で見てものすごく良かったなと思ってます。でね、まあ、僕は iMAX っていう映画で見たんですけども、あれ結構おすすめですね。まあ500円プラスなんですけど、まあ画面サイズとかめちゃくちゃでかいし、まあ音の臨場感とかもものすごく良かったし、まあ iMAX で 見てよかったなと。まあ、あの、無限列車も i m a x で見たんですけど、まあ、やっぱ i m a x で<笑>あの、エヴァンゲリオン見たのが結構良かったなと、個人的には思ってます。はい、ということで、えー、ちょっとグダグダ喋ってしまいましたが、えー、伝わったでしょうかえー、とりあえず、エヴァンゲリオン最高だったよ、ということが伝わったら、まあ、僕は嬉しいかなと思います。えー、ということで、えー、皆さん高評価、えー、そしてね、えー、ぜひぜひチャンネル登録の方、よろしくお願いします。えー、ということで、ご視聴ありがとうございました。